イちうん入れが当たり前。 入入っったたたいんんところてくるんよ、ね、ああ室でそがだけそれ目的が違うよね<笑>あああひ膝の裏とか。<笑> あ、本言ってる<笑>悪、悪口言ったら、もうこれで。いやいや<笑>でも、これも半々になって、<笑>こちからこうしてみたら。<笑>あ、紛れて触らせてもらってる。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ほら、もう、こ<笑><笑>くちばしが開いてきた。<笑><笑>あなた邪魔しないでください。<笑>邪魔しないでください。<笑>じゃ、あ、わかったよ、もういいよ、はい、どうぞ。はい、どうぞ。<笑><笑><笑> ま、っったたらあのもやっちゃうあるよ。<笑>そっち行った ちょっと本当に<笑>そ。ににそんな隙間入られへんわ<笑>。入りませんか<笑>。<笑>あかんで、放送室入ったら<笑>。<笑>隙間に一緒に入りませんか<笑>。<笑>お話ししてる<笑>。はい、無理やって、ここは。無理やって、開けてもらってもさ。<笑> 場所開けてもらっては無理なんやって出て出おいでみ触らなきゃダメなんで。おい かわいいだよな。